次はですね、やはりあのあ、えーえー、の予測こういうのできないときにですね、えー、先生方が作ってくれたあの私たちのこの振り付けの作ってくれたところの先生もがや参加してるやつなんですよ。もう全日本全国っていうかあの海外もこれ。えー よさこアンバサダーという方がいらっしゃいまして海外にも発信してまして、えー、実はと私たちのこのコーチ・すね、あに、のー、カナダのチームで戻ってた方も今度参加してくれというふうふに連絡があっておりますのでそれでは、えー「月咲く夜に」というふうな曲です。あのー ロックバンドのフランチジャリズムという高知出身の方が作ってくれて高知の先生方が作った踊りですじゃあ行ってみましょうか月作りを。 咲いたあなた」 えー、今日の演舞これで、えー、最後となりますどうぞありがとうございました